大将の首を取りたくばこの俺を倒してからでしよう俺は近藤勇を守る最後の鳥で来やがれ伊藤はは思う存分奏でるなよ美しき競争によ<笑>きっと働きすぎちまった残業代出ますよね俺がぜしでも感情型に掛け合ってやれそいつはいいや少しでも遅れを取ったら。 俺があんたを殺しますすーか、てめえがなんで当たり前のように人を端のように扱ってるんだおたおおギタ君がもし局長であったならば僕は反乱など企てなかったかもしれない意地形と押しろ来い最後の決着の時だ面白い予想だすなお主、てめえ若すぎのとこにいた野郎だな男 てめえらのの息がかかったもののようだな眠れまい糸新鮮組もろと天才とはいつも孤独なものだ僕はこんなところでくすぶっている男ではない新鮮組を我がものにするそれを地盤に僕は天下に躍進するそのためなら恩を受けた近藤を消すことも図はねえ己が器を知らしめたりそんな大層なもんじゃあるの 僕はついにひじかたりかってえらあなら新鮮組潰すつもりでやつを利用してたってのかあの男らしい死に方でござる裏切り者は裏切りによって消えるやめてくれ僕はもっとできる男なんだ見てください僕学問所の試験で満点を兄上の体に触るでしょうニット頑張れば。 きっと僕を見てくれる勉強してできないバンバンがよもっと頑張ればきっとみんな認めてくれるなんでみんな僕を見てくれないこんなに頑張っているのにこの手を握ってくれこ近藤<笑>何をしている無本を起こされるのは大将の罪だほらあんたの上に立つには足らねえ大将だった ただ肩付き合わせて酒を組み交わす友達としてお前が求めているのは自分を認めてくれる理解者なんかじゃね僕はただ誰か隣にいて欲しかったただ一人が嫌だった正面から受け止めてくれる仲間さっさと逃げよう僕はおが嫌いだいずれ殺してやるこんなところで死ぬなうっう くだやだ無理はせぬがいい手足がちぎれるでござるぞ止まらねえんだよ体が言うことを聞かねえ見やがれ痛っ痛っいい<笑>おやしゃ貴様は何がために戦う何がために命をかける トレももーだ えー、それ裏切りなんてしたあなたが何で僕らをかばったりなんかしたんですか友情とも違う敵とも違うようやく気づいたのに僕は死んでいくそいつをこちらに渡してもらえるかよろずや 今回はお前らには世話になった連れて行けなんで立て伊藤くじけた伊藤それとも万歳。お前が弱かっ白夜者が俺の守るものは今も昔も何一つ変わらな最後まで聞きたくなってしまったでござるよ やばい完全に死んだことになってるよ俺生き延びてその続き聞かせてくれる日を楽しみにしているてやめてそれ以上盛り上がらないでどんどんでつらくなるけしきおを置いてかないでくれなぜに犬とセットーつうかんなんで仏前にニロを備なえてあんだよ別に好きでもなんでもねえよ あまちょでかっぷり目にも見せてやるバチ当たりどもが<笑>マガジ以外の漫画局内で読むことなかれ死してなお化けて出ることなかれ<笑>てめえら全員指導不覚悟で切腹だ愚痴<笑><ょ><笑><笑><笑>ここに来て FC 大江戸最後のチャンスだ今よつある！そこだ叩き込めあまろよしいくぞあめろ な<笑>にこれいったいこれどうなってんのつか誰れあんたら一体誰？れビール売りに来たらこいつら試合前にビールは飲めないつかなんてことしてくれたんだよ一体どうすりゃいいんだよ俺は今日は俺の引退試合だったんだ今まで20年間 FC 大江戸一筋に数々のゴールを奪ってきたファンを悲しませるだけだ<笑>じゃあ 息子さんのために今日ゴールをしてま何でもいいよとにかく試合ができるようなったらしてくれよあったあったよ<笑>とりあえず俺が何とかすっからちょっと待っててくれ。上等じゃないギーさん早くあなたのためをさせるえそうなのじゃねえよサッカーは11人でやるスポーツならせくれんだよどうせつもりだ よ, ろう今日は決めろよこんな素人たちとじゃ。 まともな試合できるわけがねえ自分だマンツーマンで確実にマークしろ自由にさせるな了解にさえか離ないわよ、えー、とにかくクリアだクリアゴールはそのままゴール前に走り込むまずの11弾のもとへカルトキーパー何一日決めやってんだよていうか何、なんでキーパーさんに絶対しめ誤解だからな誤、はい、俺たちは仲間だ俺たちは仲間だ 制定点はアウェイのアンビバレンツだ試合中にあと何回全力でシュートが打てるか俺にもわからねえさあ FC オイルボールで試合再開です頼むぜおっと坂野選手ボールを奪われた行かせていただき。やった飛んだだが体型が災いしてわずかに届かないかというかもはや何の生き物か分からない様相を呈していますなんと。 それ、1から10までで、ここで前半終了ですうわっあストラオまた監督がなんともえ